中東部2年泉泉だよ、泉の目標は国民的ゲームアイドルいつかコナミ、グラデュースの続編を作ってもらうんだ協力プレイ一緒に頑張ろうねプロデューサーよーしヒットエンドランです池地君 プロデューサー違うですよ今遊んでたのはローールプレイングゲームもう何度もクリアしたゲームだけどたまに BGM が聴きたくなって起動しちゃうのです専用音源チップ VRC7 が奏でる FM 音源の妙 1991年にこのハードでここまで実現する熱意ひみたちも見習わなければいけないのですバーーーチャル、ノムコントローラーそんなことよりもプロデューサー時間があるなら対戦しましょう スポーツゲームでもパズルゲームでも何でも来いですそれならこれで勝負です実況パワフルプロ野球ーバージョンアップで今年の選手データに更新済みです。 よ今遊んでたのは、ロールプレイングゲームそれなら、これで勝負ですウィニングイレブンいつのやつがいいです それなら、これで勝負です大人の事情でゲームタイトルは伏せるのですあゲーム機じゃなくてカード使ってやるですそれならパズル玉でで勝負ですどのパズル玉にするです そういえば具体的に考えたことを。を なかったですうーんプロデューサーゲームアイドルってなんで何をすればゲームアイドルになるんだろうなるほどふむふむあじゃあ e スポーツ大会に出場して。 賞金を稼ぐとかですかねうーん難しいなゲームアイドル そのためにもメロディアスライブ勝ち抜いてトップを目指すですよプロデューサーこれからもビシビシレッスン指導よろしくですあ、プロデューサーちょうどいいところに来たです と、そこに四つん這いになるです。そうそう、その感じ。でも乗るですよー。よいしょっと。 困ってたのですよ。あ、言われてみれば。うん、泉泉、一生の不覚。ごめんなさいです。お詫びに、この対戦ゲームで。 戦を演じつつ1回目は気持ちよく勝たせてあげるのです。 それじゃあプロデューサー今日はこの対戦ゲームで勝負です時間あるです見つけたですよプロデューサー たちダダンダーンに出られるのですかおおー3人の勇者虎鉄ハンイーグルが地球の平和を守るため悪の軍団ハッピードロッパーズと戦うアクションゲーム究極戦隊ダダダ ン, ダーンその実写ドラマに出演できるなんて夢のようですこんなこともあろうかと 枕を使った脳天逆さ落としの練習はもちろん三人の勝利のポーズをきっちりとマスターしておいてよかったです泉、暗躍がいいです暗躍をするには、胸のバインバインさが足りないとか、そういうことですかプロデューサー、それはセクハラです 出演オファーじゃなくて主題歌を歌ってみないかという話だったですかいやいやだとしてもとってもグレートでエクセレントな話じゃないですかやりましょうやっちゃいましょうプロデューサーおおそうとなったらさっそく予習ですだだんだんお二人で協力プレイエンディングまでノンストップ タワー室に行くのですウフフ朝まで寝かさないですよプロデューサーよしこれでバッチリです プロデューサー見回りですかお疲れ様ですイメージトレーニングうん明日のレッスンに向けてイメトレしてたのですそうです格ゲーとかシューティングと一緒で事前も事後もイメトレは大事なのです最近は 秋葉や小雪たちがめきめき上達してるからイメージの更新大変なんですけどねうんゲームのイメトレはよくやってたけどレッスンのイメトレの仕方は理事長に教えてもらったんだ でも結構集中力いるから秋葉とか小雪とかは苦手かもあナナナはああ見えて常にイメトレしてるですようんまああんなことしながら生活できるのはナナナくらいなもんですじゃイメトレレクチャーの前に ステムスアですギブアンドテイクですよ。 これで大丈夫。パワーアップです。手をつないだら合体攻撃ができるようになるですよ。ちなみに縦に合体したらガッチンコです。うん。よし、パワーアップ完了。これで午後のテストもバッチリです。ありがとうでした。 今日で定期テスト終わりだから放課後打ち上げにゲームセンター一緒に行きましょうやったあかねたちにもメール取得ですそれじゃ プロデューサー猫先輩と一緒ですか？プロデューサー猫先輩に気に入られてるですね。うん、いいことです。うんだよね。先輩おいなくなって。また今度聞いとくけど多分そうなのですよ。 プロデューサーは猫先輩のこと好きですかじゃあ両思いですそれじゃあ泉のことはどうです好きか大好きかで答えるですあちなみに私はプロデューサーのこと大好きです桃 もう一声欲しいとこですが仕方がないですねじゃあゲームの練習付き合ってあげるです細かいことは気にしちゃダメですよ今日はちょっとだけ優しく指導プレイしてあげるですプロデューサーは猫先輩のこと好きですか なんと、ツンデレさんというやつですかそれじゃあ、泉のことはどうです好きか大好きかで答えるですあ、ちなみに私はプロデューサーのこと大好きですいやー、へへへ仕方がないですねプロデューサーは猫先輩のこと好きですか なるほど、自分の気持ちにまだ気がついてないのですなそれじゃあ、いのことはどうです好きか大好きかで答えるですあ、ちなみに私はプロデューサーのこと大好きですそう<音楽>、なんでそこで黙るですかもう、プロデューサーは大人なのに恥ずかしがり屋さんだから 股がないですねもちろんですついに最終面まで来たですね正直楽しいことばかりじゃなかったしそれこそ大パンしたくなるような気持ちになることもあったですあっ ライパンはダメですよ絶対にやっちゃダメですからねあくまでも気持ちを表すための表現で泉もそんなことは実際にはやってないですよあれ何の話でしたっけあそうだそうそうそんな道中心のコンティニューコインが切れなかったのはプロデューサーがいてくれたからなのですそれでもね みんなが頑張れたのはやっぱりプロデューサーがいつも私たちのそばで一緒に頑張ってくれたからなんだなかなかいい感じの協力プレイができてたと思うのですよ私たちだから明日も一緒に頑張ろうね頼りにしてるですよ相棒。 ですか。何かゲームに行き詰まったです。おプレゼントを私に。ふおこれはどんなトロフィーよりも嬉しいかも。ありがとうです。二つ目三つ目ももらえるように、私もっともっと頑張るです。私たち。 最高のパーートナーだよねうんこれからもずっと一緒に協力プレイしていきたいな<笑>大好きですよプロデューサー。